開幕早々の花歌ハントレスだね追跡者で息バレしてる開幕何もない場所で見つかったのによくチェイス引っ張れたね あれこっち来ないちょっと時間差で来ないで最初から突っ込んでくるか なんかすれ違ってる、ね、それ当たるの それは当たらないのか たどとでも飛ばなくてもダメだったありがとうエイダあと3台あるわはよくえん頑張ろう。 僕遠いから救助は任せようこれは格殺されそう絆で見える範囲に仲間いないから救助行けるかな 全然花歌聞こえないし確実に落とそうとしてる<音声>まずいエイダー よし行ける。よかったね、あ、逃げれたね。おもちゃだから心音聞こえないけど、キャンプしてるのかなあれ、今右にいたぞ。 ケイトが追われるよな。発電機探さなきゃ。ネアは無理できないから、奥階ダがなんとかしなきゃね。さすがに見に来た さっきのガチキャンしてると思って、ネアは救助行ってないんじゃないか来て正解だった。安全な場所に逃げて。あれ仲間治療してるってことはキラーは巡回中ケイト直してあげたいけど鼻歌が近いぞ。 そっちはまずいケイト走れあとは任せたよケイトケイト割れてないな キラーこっちに来るそこにいるのか。ネ、ね、アのオブセッション揺れてないし、エイダもそこにいるからみんな大丈夫かなもう一つのゲート開けてるといいけど。 ケイトいや、僕がもっと早く治療してれば。間に合わなかった。ダメだ、引き返そう。最後僕がもう少し近くに行けてれば痛てできたなー。ごめんね。 Thank、you